シュッシュです。本日を紹介していただくのはこちらです。エナセットのスリオス。じゃあしましたよ。<笑>もう一回休んでるからスリオスさん。はい、もうスリオスさんがいないからね寂しくて一人で紹介してもらうので、はいはい。結構久しぶりですかね。お願いします今日は。は今、い、日はどんな場所でしょうか。はい、一区レダントンからタクシーで三分ビンホームゴールデンリバーです。 はい、久しぶりですもう僕が初めて紹介 し, てました場所ですあ、そうですか君最終不動産情報の初めてがこちらで現在どうなってるのかちょっと見てみます、はい、で、初めての撮影の時に比べてお店は増えています、はいはい、ただ、はい、やはりですね、はい、飲食店というのは市内には少ない状況です またスーパーもございませんでして、はい、あるお店はコンビニのもよマッサージ店などがあります、うんうん、コンビニもありますがもう近くにレタントがあるから、はい、もうそこまで行けば東京街ってことですもんねおっしゃるとおりです皆さんぜひこちら進んでみてください<笑>うわあ 綺麗っすね<笑>美しいでもワンランク上のお部屋っていうのも分かりますね、はい、明らかにやっぱ廊下もめちゃくちゃ涼しかったですもんやっぱりもうね高級感漂うコンドミニアム間違えないドアも白も真っ白こない白清潔感のしろ清潔感ありますよね本当王様気分になったような感じがしますそして靴箱2ベッドルームですからねこれぐらいやっぱり必要でしょうねそしてお<笑>れベッドですか小さんのベッドになります、ね 荷物なのベッドですね、はい、荷物にも優しいっていうゴロゴロとかね、はい、持ってきてここに置いたりとかあれ邪魔になりますもんね、はい、だからここに置けるという素晴らしいそしてじゃあちょっとトイレトイレとシャワールームこちらが、はい、リビングについてるサブのバスルームですサブのバスルームシャワールームはやっぱ<笑>これは大きいと言ったらねちょっとね競技報告になっちゃうのでうてうんシューですね 中<笑>ですそうですねでもこう2つ出口もあってこれあの高級な感じのシャワーですよね、はいはい、ホテルみたいです、ね、ホテルみたい、うん、さあこの木で統一されたテーブルとかもありがとうございます、はい、もう全部家具同じようなね、はい、木で整えられてて統一感もあっていいですね、はい、でかっ冷蔵庫でかっめっちゃでかくないですかこれ<笑>すごい重量がありますねこの冷蔵庫これだって横に広いんですよ幅幅ががその縦じゃなく広い ってね、やっぱ嬉しいんですよ、はい、だって身長とかね僕みたいな人は上にあると届かないからそんな上にあることないで上にあると届かないだよ<笑>だけどこの横に広いっていうのはね嬉しい子供にお願いしても子供でも届く、はい、そしてキッチンにはい、こういったメルシュ型のキッチンこれンですか、ねうんま 電子レンジと併用ですが、まあ、この部屋は電子レンジですでに、ね、もうつけていただいて、はい、両方もうオーブン使いたい時と電子レンジ使いたい時、はい、同時に来ても対応できるという、はい、激アツですい、はい、お気づきにさせてください、はい、気づきますじゃあせーのいきましょう、はい、せーのエアコンが埋め込み式その通りです<笑> 一言も言ってない。<笑>はい。せーの、エアコンが埋め込み式。こんないます、ね？二回目だからね。<笑><笑><笑> やっぱね、はい、これいいっすよね、はい、1234、はい、めちゃくちゃ出てるからやっぱ危機が早いですよ、はい、やっぱり冷たい風が出てるのは2つですねなるほどだから吸い込みが2つで、はい、冷たい風が出てるのは2つ、はい、そういうこと、はい、リビングリビングからこう入り口までこう抜けてる感じですごい広く感じますね測、はい、ってきますソファソファ いいいんじゃないですかあえー、すごい卒業マジっすかああもうネタがないじゃないですか一<笑>回休んでるから今視聴者さんで求めてますよ求めてないよ求めてます測<笑>りましょう、はい、せー <笑>見られてますよ<笑>いいっすねはいいいっすねいいっすね、はい、いいっすね椅子だらけにね椅子だらけにねい子だけに、ね、ソファーやけどな分か<笑>ってください一応はい。一応ねじゃあ1 人, 1人2人3人五人かなり余裕かなり余裕ある4人4人じゃ家族で十分座れますよということですねお子さんがいても余裕でいける。 さあ、ベランダを見てみましょう、はい、これ広いっすねパノラマがパノラマビューですね<笑>で奥にはビテックスコタワーあって、はいはい、多分花火とかもね、はい、上がりますもんね、はい、あっちから最高じゃないですかであの橋も今でき 途中でこのまさにホーチミン市が発展してきている瞬間を捉えられるという、はい、右側には動物園もありますしね、はい、だ道県内にそういった動物園もあって、まあ、レタントンまでもねタクシーで3分ぐらいですかね3分ぐらいめちゃくちゃ近い一時は最高<笑>そしてこちらに洗濯機も乾燥機能付きのドラム式洗濯機 借りた人しか見せないは<笑>でも見た よ, <笑>でも見せたよ<笑>夜になるとやっぱり一部中心地の夜景がものすごくきれいです確かにそうですね、はい、あれビンコムセンターですもんね、はい、で高島屋の方も見えるし、はい、一番いいこの光じゃないですか、はい、世界三大夜景に行れましたもんね<笑> <笑>見てないですけどねゴールデンカ<笑>ーンからの夜景が<笑>はいこちらがスモールベッドルームです、はいはい。オールドと白っていうのがねいやマジで高級感ありませんねこれ、はい、ス, スモールベッドルームこれベッドすごいシックな 落ち着いいいた色でで寝るのが心地いいですねこれね確実に、はい、僕大好きですこの色味あ本当ですか、はい、この感じとも合ってますよね、はい、そうリビングはやっぱそのファミリーみたいな色味でしたけど寝室は寝るときはやっぱ落ち着いて寝たいみたいなベッドの広さで言うとクイーンぐらいですかこれはちょっと待ってください108108キングスモールベッドルーム<笑> キングはいじゃあマスターベッドいってどうなるんですかねはいメットのサイズキングでいいんじゃない<笑>そしてマスターベッドルームマスターベッドルームですもういきなりこう収納がめちゃくちゃ広いもうウォークインクローゼットかっていうぐらい広いですねこれね、はい、ここもあってこっちもありますからねはいで上もあるしこれは広いさすがマスターベッド夫婦両服全部入りますこれははい、はい、マスターベッドルームのここはャワールームがです スカワールといトイ レ, トイレ綺麗ですね綺麗に使われておりますちょっとやっぱりシャワールドはあんまり広くはないですね、はい、ここは杉尾さん入ってみてくださいやっぱ家族と住んでも2人で入るとちょっとこんな感じになっちゃいますね、はい、こうやって洗うこになりますそうですね優しいなだ<笑>はい、はい、まあ、1名様でご利用ください、はい、そしてこちら、はい、マスターベッドルームの寝室、まあ はい、そしてここもキングですここもキングですかここもキングマイピンホームズゴールデン紹介した時も画期的な機械こちらオススですね<笑>しまったこういうカーテンを閉めたり、はい、電気つけたり消したりを、はい、これでできるという、はい、ああ素晴らしい朝が来た<笑> なるほどいやこれはすごいわいやーここは住みたいここベッドルーム、はい、2つともリビングと同じでこの南の三大夜景の方を見ていますからなるほど、はい、だから三大夜景を手に入れた、はい、いい家ですね、はい、でここ48階ですもんね、はい、いやそりゃいいわこれは家賃当てなくなってるぜ俺は家賃を持た<笑>の はい家賃当てたらタダ、はい、で借りていいですね。はい あ、すごい。ヘっ<笑>マジ当てますよ、ねはい。今回は当てられないと思いますね。何当たらないと僕は思います。前回僕当てましたよ。これは当てまし た, よは、ねましたよ。はい、僕いなかったね。<笑>適用外にさせていただきました。<笑>今回の家はタクシーでレタントンまで今三分ぐらい。はい、まあ立地条件は最高ですよね。はい、で一階にはコンビニもたくさんありますし。はい、で四十八階でしょう。平ベースでどれぐらいですか。はい。七十平米。コロナかっ っていうのも込みで僕はちょっと挑戦します。はい、チャレンジします。いきます。うん、せーの、千二百ドル。千二百ドル。千二百ドル。はい。いましたね。ツーベッドですからね。はい。まあ千二百ドルぐらいになってるんじゃないかという前多分もうちょっとなかったはずなんですよ。お願いします。では正解です。管理費込み千ドルです。安いマジで千ドル？めっちゃ安い。 1000ドルめっちゃ安いっすね。 こちらのお部屋は34階、ワンベッドルーム45平米の部屋です。家具と家電に加えて、調理器具やお皿、グラスなども用意された状態でお貸し出しいただけます。ワンベッドルームにしては珍しく、調合が抜けた方向を向いております。こういったワンベッドルームのお部屋も数多くご用意していますので、ぜひお問い合わせください。しはね、ベトナム国内で探している方もま、まっすぐす、江ノスさんに連絡してください。もすしません。ぜひ 合わせしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。ホーチミン最新不動産情報でした。さようなら。